ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車船橋行きです。次は鎌ヶ谷、鎌ヶ谷です。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は非常に危険です。つまずいたり、道に挟まれたりして、思わぬ事故が起きます。駆け込み乗車はおやめください。Thank you for using the toboggan. This is the local train bound for Tsudawashi. The next station is Kanagaya. TV 31. 鎌ヶ谷、鎌ヶ谷です。お出口は左側です。